ああそうですねあのゼロポイントの時とか も, もちろんあるんですけど当てた時の一回一回が大きかったですねそのピンデレラの時もそうですしトークタビウチケの時もそうなんですけどその一回当てた時のポイントが結構大きくてそれが。 なんですかね、ゼロもいっぱいゼロポイントの日がいっぱいあってもその一回一回当たった日が大きいからなんとか1位になれたみたいな感じもゲン担ぎ何もなくて本当に台決めるときとかも何にしようかなこれでいいかなみたいな感じでそんなお願いみたいなこれにかけようとかなんかそういうあとおマウタンターとかやってお守り ファンの方からいただいたらしいんですけどお守り持っててそれ持ってると当たるって言ってたんですけど私そういうのも全然ないので本当に直感でこれって決めて実践してあやった当たったみたいな感じなんですよね<笑>意気込み意気込みそうですね今日どうしよっか、ね、意気込みか まあ、でも、いつも通り直感でこれってやって、いつも通りこれって感じで当てたいと思います。<笑>はい天然志向のあんたです。はずりんことはずきです。こんにちは さあおなじみパチンコ放送局やってまいりましたパチンコ放送局というものはですね私たちパチンコリポートアイドルユニットの s i r のメンバーが実際にこうしてホール様に来店してそして実践をしていくというコーナーになっておりますさあこちらの実践にはですね成功すれば嬉しいご褒美がそして失敗するときついお仕置きが待っていますので頑張って実践していきたいと思います 今日のミッション何かななんか簡単なのだと嬉しいんですけどね<笑>本日私はこちらのパチンコ放送局2回目ということで一生懸命頑張りたいと思いますはいそんなわけで私は本日こちらのホール様に来ておりますはいこちらはですね3円ホール森下亭様ということで都営新宿線大江戸線森下駅 A3 出口からすぐですね本当にすぐでした歩いてもうピュピュって来れましたね ホホール様ンエンホールル様様森下天様でございますパチンコ180台そしてスロット120台地域から幅広く愛されそして圧倒的人気を誇るホール様となっておりますということでですね私こちらの3円ホール様初めての来店になるんですけど他のメンバーからスタッフさんが気さくですごい楽しい現場だよっていう風に聞いてるので一生懸命そのスタッフさんたちに。 ちょっと運を分けてもらってですね私の気球も発揮して頑張りたいと思いますそれでは行ってきまーすよいしょ は, はいでは今回のミッションをおしたいと思いま す, です、ね、今回のミッションはこちらのサメ様のお様の持ってるこの封筒の中にミッション指令が入ってます、うん お、パチンコで奇数図柄の大当たりを引け今回のミッションはこちらですまあそうですねパチンコで食てるなら奇数図柄ですよね奇数じゃないと当たりじゃないみたいなことこありますから奇数図柄で大当たりしたいと思います頑張ります は, はい予告通り「ガロー時期になれ」の実戦を始めたいと思いますこの題はですね ここからガロの顔が出てくるということで、それをぜひ出したいと思っています、頑張りますお今回のガロは、この 魔, 法魔導扇がですねあちこちに動くようになっているんですよ、それも楽しみの一つだと思います。 来ました。ちょっと期待できますかね。うん、残念。お来ましたリーチ。ちょっとだけ期待できそうですけど。 エピソードリーチに発展しましたよ。 ここです ル空気圧線は 3D の赤ですよ。 やつなんじゃないでしょうか。いやーイ出てきた。来ましたよ。ありがとう。やったー。キスズガラに発展してくれるかな。おーでもブースズガラですけど、まあ当たりは当たりなので、ちょっとこのからのですねキスズガラにまた当たれるように頑張りたいと思います。ありがとう当たったよー。 今回もダメだと思ったんですよ、あんまりガロと相性が良くなくて、よかった、ちょっと一と安心です。<笑> でも嬉しいですね、この160回転中でまた当たりが引ければ。 まままた来ました来しよ、うん、行きますもうだめだったよ残念今日のミッションはですねキス図柄をの大当たりを当てろということなのでこのままじゃまだ意味ないんですよねどうにかねあとあとでも残り96回96回の時短中にちょっとキス図柄で大当たりにしたいんですけど よりかっいいんですね。 意見のさ査機と一緒です。 <笑>きましたの 3D お願 い, あい、ね、で, もでもね機械の3なんですよね。 発電終了でした。ガローケーも通過しました。ここで実践終了です。ねえ、ダメでした。全然ダメだった。もう実践終了の時間ということで、ここで実践は終わりたいと思います。でもですね、なんかここ気持ち的には。 ルース図柄だったけど当てられてよかったかなと思いますでもミッションは達成できてないのでちょっと罰ゲームが怖いんですけどこっちもね頑張りたいと思います今日はこちら「CR がろ時期になれ」を実践しましたありがとうございました です本日ですねなんと残り2000円とそして出玉1408個ということでなんと私大当たりすることができましたでもですねなんか知んないんですけど今日のミッションキスラ出しなきゃいけないんですよねでも今日私6で大当たりしいてたんですよ 12ラウンドだったんですよ。いいじゃないですか。それなのになんか発言しろ発言しろっ のやつですかこれはい本日実践させていただきましたこちらのサンエ円ンホール森下店様はパチンコ180台そしてスロット120台あり地域から幅広く愛され圧倒的人気の誇るホール店様となっております是非ですねお近くに来た際にはこちらのサンエ円ンホール森下店様でご遊戯してみてはいかがでしょうか 以上、私たちサンスポアイドルリポーター SIR から紫担当のハズリンことおはずきでした。ババイバーイ